感度といえばね、はい、今日募集している「エロ大喜利」の方も「もエロ大喜利」って言っちゃってるもんね。そういう感じのテーマだったのでぜ、うん、ぜひぜひ紹介していいいきたいと思います確かに、えー、今回テーマ募集したメールテーマは「うん、感じやすい敏感な体日常生活で困ってしまうこととは?」です。 こちらね、小ミホロさんが考えてくださったテーマですからね。はいはいはい。はい、うん、どんなあ答えが来てるんでしょう来てます。うん。おバカな答えがいっぱいありがとうございますね、<笑>いつもね。じゃあ、紹介していきたいと思います。ナンバントライの薬さんからいただきました。ありがとうございます。箸が転んでも濡れちゃう。笑, 笑うどころじゃない。どうね、興奮するんでしょうね、あれに。棒状のものってだけですけどね。それはエッチですね。そう思うそう思うんだ。<笑> ロブスターさんからいただきましたありがとうございます階段の上り下りの振動で感じてしまうのでエスカレーターしか使えない<笑>ああ<ー><笑>自らセルフの揺れではいでもエスカレーターもたまにちょっと振動します、ね、ありますよねちょっと小刻みにみたいな誤作動してしまう誤作動鹿の星肉さんからいただきましたありがとうございます常にどこかしらが立っているあらー向井さんじゃんいや違うわ<笑>違うわ 当たり前みたいにあるあるみたい言わないでください向かいあるあるみたい<笑>いやいやそれなかなかですけどね数少ないですよ立つ場所なんざんえどこですか例えばふーんへへごまかしたな言わないですよハーメルンの塩吹きさんからいただきましたあこれバカだなタイトルから<笑>、うん、絹ずれに反応するので基本全裸<笑>いやあ向井さんじゃん違うわ<笑> なんあるあるみたいに言うなってごめんなさい向井さん靴下は履いてましたねだからもっと変態性増すのよ全裸<笑>、うん、に靴下だけでヒートテックですあったかいわけないやろ切<笑>ろうバカティーンポジオカさんからいただっき言って何よん、ね、<笑>さっきからマジでホマ、ま、名前で朝立ちが夜まで続く<笑>元気だな向井さんじゃん<笑>違うって俺をどう性の語源みたいな扱うのよ<笑>そんなわけないじゃんすぐ隠そうとするんだからいやしてねえからですえニッチさんからいただきましたありがとうございます 空調機の風が体を舐め回しているように感じる。感<笑>応小説感ありますね。<笑>すごくなんか文学的でいいじゃない。ですか舐め回すってエッチですもんね。単語がね、単語が、うんうんうん。いいじゃないですか。下ネタ係長さんからいただきました。ありがとうございます。乳首が擦れるのが嫌なので、服の乳首部分だけ切り抜くのがめんどくさい。<笑><笑>えー、えー、っと、切り抜かなければ。<笑> いいのでは？面、う、倒、ん、<笑>くさいの。面倒くさいっていうね、そのなんか勝手にハロワーを作らない。<笑>何言ってんだこいつら。えー、ゴンボホリさんから頂きました。ありがとうございます。パーコみたいな声が出てしまう。<笑><笑><笑>あ、まあ、出ないさあんな音なんて。<笑>いやー、あの声出てたら全員見ますからね。<笑>そりゃあパーコさんですら見るでしょうから。うん ダメですよ敏感すぎますよもうでも世の中ハッピーになりそう楽しくはなりそ う,、ね、楽しそうですよ ね, ねうんあ小正モテさんから頂きました<笑>あら汚いし携帯をマナーモードにするがバイブレーションが鳴ると着信音より大きな声で喘いでしまう<笑>マナーが鳴ってないなな<笑>が鳴ってないしポサラさんはその小生の言い方を<笑>あー は<笑> い, やいやといても、ほ<笑>らがいじゃん、合戦の始まりじゃん。もう、<笑>いい声<笑><笑>、はい。はい、え、むかさん、好きなのありました。いやー、なんだろう、いや、だいぶ濃いめでしたけどね。そうですね、だいぶ、だいぶみんな敏感ですね。敏感でしたねー。ね<笑> <笑>まあでもやっぱあれじゃないですか何言ってんだろうと思ったんで、はい、やっぱこれじゃないですかえー、<笑>乳首がこすれるのが嫌なので服の乳首部分だけ切り抜くのが面倒くさい<笑>知らないわ知らねえわその困ったこと、はい、<笑>あらいいんじゃないですかこ、えー、これはははちらは下ネタ係長さんですね、はい、うんはいは